どうも6代目ですえ今日はですね先日行った立川ブラインドの展示会で見た商品をまた一つご紹介いたしますパーフェクトシルキーという立川ブラインドならではまあブラインドですからまあブラインドですこれはえー、ちょっと変わったブラインドがまた今回出ましたパーフェクトシルキー 3way ス, スタイル今までパーフェクトシルキーは ありました、えー、以前のパーフェクトシルキーはうちの事務所にもあります、えー、パーフェクトシルキー自体がですねとても画期的なんですが、えー、あのブラインドって糸が通ってます何か所かその穴もないです穴がなくてスラッとあの羽ですね羽の質もいいので簡単にへし折れたりしないと いうようよな感じで、えー、あとうちの場合は、えー、段階ごとに、えー、羽の角度を自由に変えます。えー、で今回のスリーウェイスタイルですが、えー、ちょっと動画も追加して載せます、えー。このようにちょっと動きが変わってまして上の部分だけ動かしてみたりとかできるんです。ここれかっこいいですね で、まあ、カラーもパーフェクトシルキーいっぱいありますので、いろいろできます。で、このパーフェクトシルキーは裏表の色を変えれます。これも面白いです。デザイン性がはい。ブラインドとなってます。それでは、パーフェクトシルキー 3way style。いかがですか ?6 題目でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。